皆さん、こんにちは、ポリナです。で、今日の動画ですね、実はいろいろ話したいことがありますね。と、一番大事なんですね、すごく謝りたいです。皆様に、<笑>はい、謝りたいです。で、私は YouTube をやめたのはね、まあ、ほとんどやめたんですね。半年、 もう過ぎましたよねでその時はもう実は一言<笑>一言でも言えばよかったと思いますすごく心配してくれた方もいたしねでも辞やめた時ですねもう SNS ですねもうインスタグラムとか、まあ、YouTube とか Facebook とかもうすっごく 近づきたくない気持ちがあって全く近づいたら吐き気が出るぐらいもう近づけないやりたくないできないすごくまあ元気<笑>じゃなかったんですよねでその時はねもう YouTube とか近づいたらもう絶対にやめますとか報告を 出, し出すんじゃないのかなと思って。 まあ結局やれなかったんですよねはいそこですみませんもうそのことにならないと思いますが今すごく気分がよくてすごく元気が出ましたいろいろ新しい新しいことをやり始めたのでもう全然 大丈夫です。もうインスタグラムも<笑> YouTube も好きですし、すごく。なので、そこでもう心配がないじゃないかと思います。ただ、もしなぜかの View で、その長く動画をアップロードできなくなる場合ですね、こういうことが来たらね、もう絶対に皆さんに一言を 言ううんですよ、もう私は大丈夫ですがちょっと休憩を取るみたいなねことを言いますのではいこれからこれから安心してくださいはいごめんなさーいえへん で、その道具の続きですね、実はちょっと風邪をひいちゃったんですね。えっと、熱も出なかったしただ、なんか寒い天気で喉が痛くなってで、そこで<笑>鼻水を出てまあ、2日経ったらもう、えっとですね、元通りに戻 り, 戻りましたので、そこでまあまあ、OK です。 昨日はちょっと気分が悪かったけど今日はずっとまあ治りましたで明日は完全におう<咳><咳><咳><咳><咳><咳>なうんうんうんはか残に治るんじゃないのかなと痛かったけどちょっと<咳>まで時間がかかるんじゃないのかななのでなんか実はまあかかるんじゃないのかなと思いますはい。 で ね, でねまあみんな気づいたと思うんじゃないのかなちょっとえっとですねえっとですね髪色髪色新しくなったんですよね海の色かな友達は人魚さんみたいと言ったんですよどうですか似てます か, <笑>なんか 声がおかしいすみませんやはりちょっと数ですごく低くなったんですよまあやばいはいどうこの動画ですねちょっと長くなるんじゃないのかな<笑>はいでこの動画ですねこのチャンネルはねどこに行くかこれからどうやって続いていくのでしょうかちょっと一 言, 一言だけ言いたかったんですよ で、はい。これからの、あ、一番、まあ一番いいことというか、ちょっとお楽しみに待ってる方々がいるんじゃないのかな。前に行ったんですね。その、インスタグラムの生放送をやってみたかった。で、やってみる前にね、ずっと怖かった。生放送って怖い。私、まあ、 おかげさまで2000ちょっと登録者登録者さんがいてで生放送を始めてみたらねもしかしてなんか一人だけ来ますとか二人だけ三人だけ来てでその二人きりの状態で私一体何すればいいのでしょうかねそういう心配すごくあったんですよただね えっと、実はそのインス タ, インスタのグラ生放送をやってみました。で、そこでね、ちょうどまあ一人や二人の視聴者さんが、登録者さん<笑>が来て、で、すごくなんか私、普通に話してて、で、しかもすごく楽しかったね、すごく楽しかった。じゃあ、怖くないですよね、生放送、多分ね。で、 じゃあ YouTube もやってみるかなという気持ちでちょこちょこまあちょこちょこ最初やってみるんですね生放送を生放送をやってみたいですで今日ですねうんたいはどこかな来週ちょっと初めての 生放送をやってみたいと思います。時間的にはね、うん、土日はちょっと忙しいですね。その、<笑>ロシア人、YouTube は結構生放送やってる、アシエもやってるし、まあ、他の人もいますね。土日はね、土日は、じゃあ土日はちょっと難しい、<笑>皆さんは来てくれるのでしょうかね。なので、 普通のね、うん、普通のいつがいいでしょうか。えー、っと、この動画ですね、たぶん明日月曜日出るんじゃないのかな。じゃあ、皆様、この動画を見て、じゃあ、水曜日とか木曜日、もしかして金曜日<笑>じゃあ、決まったんですよね。29日私はちょっと 忙しいなの で, で27とか28はどうでしょうか火曜日か火曜日か水曜日27か28時間的にはまあ9時か10時ですね。皆様はいかがでしょうか、えっとですね、参加している方がいるのでしょうか はい、ぜひ、えっとですね、コメントに教えてくださいねはい喉はちょっと痛いですよと次ですね誤り OK 生放送の報告 OK で次は私はどんな動画をアップする予定のでしょうかまあえっとですね旅の動画その ママ残っていますね足へと言ってがあったしそれはそのままでございますと足ですでもでも新しいこと何個があってで私前の動画言ったんですねもうダイエットを始めたで結構進んだので 自でダイエットを始めてでそこで自分が料理をしなければならないんですよ。まあ普通に外食できますが基本的には前コンビニとかスーパー弁当買って食べてしたんですけどダイエットを自分でまあ10日間はそんなにない。 けど10日間でねもう毎日自分自分で自分の自炊をやってます一応ちゃんと自炊をやってますでそこでまあ料理を始めるしかないですよねで意外と好きになったんですよ私も前言ったんですね私料理あんまりやらないとか苦手とかで簡単 ないろいろなら面白いしできますで。ダイエットなので普通のえっとうんえっとスーパーのお菓子全く食べることはできないからでも自分が作ったお菓子特別な レ, レシピを使ってで自分が作った お菓子ですね。食べられます。問題なく食べられますので、お菓子をちょっと食べたいので、で、じゃあ、病院の動画も時々作るんじゃないのかなと決めました。で、なんか病院のシリーズですね。パカパカクック、さよなら病院さんという名前をつけますね。パカパカクック。<笑>私、ね まあ、前の動画では 分, 分かってる皆さん が, 皆さんがみプー分かってる皆さんがいらっしゃると思いますが私はより全く上手ではないからね一生懸命頑張るつもりですねでもね全く上手じゃないからねそこでねはい一応まあお楽しみにねはい 新しいものとしてはねまあ料理の動画とか生放送とかでダイエットでね結構進んでたからそのヘルシーうんまあ健康のことをなんか体にいいものとかおすすめできるようになったもう一つですねやはり、い アニメの話ですね。アニメの話は絶対にしたい。しかも、まあ、新しいジョジョもすぐ、まあ、もうすぐ一応出る、出るんですよね。新しいジョジョとかを見て感想を伝えるとか、こういう動画はね、はい、出るかもしれない。ちょっとバラバラというか、になったのかしらね。で、一応、 頑張っ て, てで一番みんなお気に入り<笑>一番みんな楽しむ方法私楽しむ方法皆様視聴者の皆様お互いに楽しむ方法も買うんじゃないのかなと思ってますねはい今のところ言いたいこと全部言ったのかなまあ一応皆様生放送のこと時間ですね で、まあ、いろいろなこと言ったんでしょうでもし何か言いたいことがあれば、または、こういう系の動画を見たいですね。そう、皆様 の, の意見ちょっと、お聞きしたいから。はい、ぜひぜひ、コメント、コメントに書いてくださいね。と、まあ、次の動画でね、多分、<笑>パカパカクックの動画になるんじゃないのかな。 かまたは生放送になるかもしれないね。まあ一応ぜひぜひ来てください。はい。パパパパカパカパカパカ